こんにちは。ニューラルネットワークの学習と最適化について。ニューラルネットワークは人工知能の大事な仕掛けです。ニューラルネットワークの鍵は、ニューラルネットワークに学習させるということです。学習させるための基礎となる考え方が最適化です。 この資料を通しまして、ニューラルネットワークの鍵である学習について学ぶことができます。このような内容です。ニューラルネットワークを簡単に説明し、その後、ニューラルネットワークが学習できる仕組みについて、その基礎、理論を紹介。 説明していきたいと思っていますなお、人工知能は2種類あります一つは、知的な能力を備えた IT システムですもう一つは、学習による上達の能力を持った IT システムです今回の資料では、この 2番目、学習による上達の能力を備えた IT システムについて説明したいと思います。では、ニューラルネットワークでどのようなことができるのかということを簡単にまとめておきたいと思います。写真の中から顔を検知する。顔検知。 さらには顔の中から目印といって眉毛目鼻口顔の輪郭などを取り出し表情をコンピューターが判断したりあるいはこの画像の人が誰であるかを特定したりするのに役に立てるこのような用途もあります。 あるいは、ある写真の中の中心となるオブジェクトの部分を抜き出す。これは画像の切り出しだと思ってください。画像を切り出すことをセグメンテーションと言ったりします。中心となる部分とそれ以外の部分を切り出した結果がこのような紫と緑のパターンで描かれています。 画像やビデオや音声などの合成にも今人工知能が使われています。例えばここにはある写真と別の人のビデオを組み合わせて全く新しいビデオを合成するという様子を紹介しています。ここではある人が別の人の表情、 語り、そのままで語り出すような再現のビデオが合成されていますここには英語から日本語への翻訳を示していますなお人工知能がさまざまな言葉を翻訳できるような時代である からこそ我々は外国語、英語などの勉強がより重要になってきたというふうに思った方がいいかもしれません。そのことはお断りしておきます。以上、様々な用途が人工知能にあるんですが、人工知能が 学習できるというそのための仕組みとして今ニューラルネットワークというものが広く使われようとしていますニューラルネットワークネットワークというのは、まあ、いろんなものが結合しているという意味に捉えてほしいんですけれども人工知能のニューラルネットワークはいろんなデータ 画像、音声、文字のデータを入力として受け取って、それを処理して答えを出すというようになっていますけれども、この中に結合というものがあります。ニューラルネットワークは、あたかもサンドイッチのように、層というものが積み重なっています。この図では、層の 数が2つですが、もっと多いもの。層の数が10、100。それ以上というものもあります。そして、この層の中には、ユニットというものがあり、それぞれが互いに結合しています。で、こういうものが、えー、人工知能としてうまく、 働く。うまく動く。ということを、今回のこの授業、別のパートの動画などでも見ていただこうと思いますが、そこでの鍵は、ニューラルネットワークがどうやって学習しているかということなんです。ニューラルネットワークが学習できる。 その理論、基礎は、この結合のところにあります。結合には重みというのがあって、その重みを弱くしたり強くしたりとすることを自動で調整し、望みの結果が出てくるようにするということになっています。もう一度お伝えします。 人工知能の学習は、望み通りの結果が出るように、結合のところを自動調整するということです。さあ、この自動調整の仕組みを理解できれば、ニューラルネットワークがなぜ学習できるのかということを理解できたことになります。 今日のこの授業のアウトラインです。今から別のビデオなどでニューラルネットワークの仕組み最適化、傾きと最適化、最適化が役立つ例、ニューラルネットワークでの最適化、ニューラルネットワークの作成の例、ニューラルネットワークでの学習の例、ニューラルネットワークによる予測の例を 説明していきます。このような時間配分でコンパクトに説明していきたいと思いますそしてここでニューラルネットワークの学習を理解するために最適化ということとニューラルネットワークの仕組みを前もって説明したいと思いますでは前もって予告しておきます ここに書いた資料を順番に学んでいただきますと、ここに書いたような内容を理解できます。ニューラルネットワークの学習能力の仕組みについて知ることができます。後で説明しますが、最適化とは、ある制約のもとで、ある尺度での値が最適になるように調整を行うことです。 そして最適化はコンピューターを用いて自動で行うことが可能になってきました最適化は方程式を解くなど人工知能以外でも人工知能以外でも既に役立っていますそして人工知能の学習は今から説明する最適化であるということを 説明します。それと加えてニューラルネットワークの実際作成したり学習させたりしている様子を、えー、説明でスクリーンショットパソコン画面のスクリーンショットなどで見ていただきたいなと思います。Python というプログラミング言語でニューラルネットワークの作成や学習は 簡単に行うことができるということも、えー、見ていただけます。では、えー、別の次のビデオなどで学習を続けてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。